坂本香織、おみくじは吉。む、ゃ普通。昨年は代表で引き直す。今年は地に足つけ。フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の坂本香織。22、シスメックスが年始からフル回転する。4日、名古屋市外市プラザで行われた20周年のアイスショー。名古屋フィギュアスケートフェスティバルに出演。フィナーレでは5連続のダブルアクセル。 二回転半で会場を盛り上げ、皆様の前で元気にスケートをできることが、とっても嬉しいです。と喜びを表現した。正月は地元の兵庫県内で初詣を済ませて、おみくじは吉でした。むっちゃ普通とにんまり。昨年は大表に驚いて引き直したが、今年は地に足をつけている。休むことなく五日に北海道入りし、 6日には苫小牧市で日本学生ひかみ選手権インカレに出場そこから冬季ワールドユニバーシティゲームズ12から22日ベイ レ, レイクプラシッド冬季国体27から31日青森八戸市点戦で神戸学院大の4年生は多忙を極める3月には埼玉スーパーアリーナで2連覇を狙う世界選手権 23年も浮かれずに突き進む。松本孝。坂本香織が5連続ダブルアクセルで沸かせる。今年も元気にスケートができて通っても嬉しい。フィギュアスケートのアイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバルが4日、名古屋市の内視プラザで行われた。世界上王の坂本香織、22、シスメックス、ハフィナーレで5連続のダブルアクセル、2回転半ジャンプを披露し。 会場を盛り上げた。坂本はソロパートで、単語はモーレを披露。ダブルアクセル、2回転半ジャンプなどを折り、華麗に待った。アンコールで今季の SP 曲、ロックウィズユースラッシュフィードバックを演じた。昨年12月に全日本選手権を2連覇したばかり。新年の挨拶として、今年も皆様の前で元気にスケートができることがとっても嬉しいです。 今年もどうぞよろしくお願いしますとコメントした。坂本香織、得意の2回転半を5度連続着氷、豪快な連続ジャンプで20回目開催の、ナフェス、締メ、4日、アイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、名古屋市日本大使アリーナ。昨年12月の全日本選手権で大会2連覇を飾った、作季世界女王の坂本香織、22、 シスメックス、ガアイスショーならではの豪快な連続ジャンプで20回目の開催となる名古屋フィギュアスケートフェスティバルを締めた。直前に滑った、タンゴアモーレの衣装のままフィナーレに登場した坂本は得意にしているダブルアクセル、2回転半ジャンプを5度連続で着氷。同門の三原 V、シスメックスがこの日に見せた6連続ジャンプには及ばなかったが、 通常の試合では見せることができないジャンプで会場を沸かせた。ノリノリの坂本は他の選手が待つ列に向かう間に思わずガッツポーズ。列に加わってからも何度も拳を握って満面の笑みを浮かべた。中日スポーツ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。